はい。皆さん、こんにちは。はい。えー、昨日、ね、あの、勉強会に参加しまして、これを教えてもらいました。ね、外国語学習にとっても役に立つツールだと思いますので、ここに使い方をね、忘れないように、えー、ビデオにしておきます。はい。えっ、ー、と、l a ニ n グ g あ、違う。ランゲー u a g e Learning with、ね、YouTube というツールですが、はい。えー、これは、えっ、ー、と、Chrome 上で動くね、あの、拡張機能ですので、ね、 えっ、ー、とね、このタイトルプラス拡張機能とかって、で、書いて検索してもらうとすぐ出てきます。はい。で、えー、これをね、追加します。えー、追加、もうされてますね、ここはね。そう、ここに出てきますね、アイコンがね。はい。じゃあ、どんなツールなんでしょうね。ちょっと見ていきましょう。はい。えっ、ー、と、例えば、英語。 勉強してる人いますよね。<笑>はい。ね。じゃあ、こういうのを見て勉強するわけですけど、まあ、YouTube の動画の中には、字幕が出るものがあるんですね。まあ、これ英語ですから、英語。はい。<笑>ね。まあ、これだけでもね、これだけでも、ね、あの、英語が、字幕が出るだけでも、かなり、えっ、ー、と、学習には、 役立ちますよね。はい。で、えっ、ー、と、このツールはですね、ここで す, ここですね、はい。このね、LLY か。ね、これをオンにします。オンにして、すると、わあ、素晴らしい。はい。ね、えっ、ー、と、上が、えー、なんだ、えっ、ー、と、字幕で、その下に日本語、私は日本語を設定してますから、日本語の、えー、機械翻訳が出てくるわけですね。はい。 じゃあ、き、見てみましょうか。You, はい。ね。えっ、ー、と、で、え、まあ、これ普通じゃないのって言います、思いますけれども、例えば、マウスオーバーをすると、ね、その一つ一つの単語について、こう出てくるわけですね。意味がね。わあ素晴らしいですね。こんな。 ね見たことないですね。心筋症。うん、かわかんないけど。はい。ね。えー、っと、で、それだけでも素晴らしいんですが、うん、例えばここですね。ここをちょっとオンにしますね。オンにするとどうなるかと言いますと、この字幕一節で止まるわけですね。このビデオがね。で、えー、っと、キーボードの S を押します。はい。 S を押すと、この最初からまた再生されるわけですね。はい、何回でも聞きます。で、えーと、じゃあこれはよく分かったと。何回も聞いて分かったら D を押します。そうすると次のフレーズに行くわけですね。ね、えー、こうやって次に D ですね。はい、次に進むのは D。で、 反対に、これより一個前に戻りたいときは A。ね。A とか S とか D とかキーボード並び見てもらえばわかりますけど、ね。あの、感覚的にわかりやすい並びになってますね。はい。これで自由に動かせるわけですね。はい。ね。で、この、ね。これ、ああ、ここ、圧、うん、圧迫ですかね。ここではね。はい。まあ、こう出てくるわ。素晴らしいですね。あと、もと、 ね、もちろん右の方を見ますと、なんかこうね、あの一覧が出てきますからね。はい。で、有料バージョンになるとね、この単語を登録したりすることができます。はい。ね。はい。まあ、これだけでもね、素晴らしいなと思うんですけれども、じゃあ、これを日本語教育にどうやって、えー、応用するかですよね。まあ、逆にすればいいだけですよね。はい。じゃあ、ちょっと見てみましょう。はい。じゃあ、こういうビデオがあります。日本語のビデオね。 はい、字幕が出るのは、ね、あ同じですね。で、これをオンにしましょう。オンにすると、はい、字幕が出ましたが、これじゃ意味ないですよね。優しい日本語ニュース、ワンの時間です。はい、これでは意味がないと。このニュースはえー、それで、えー、とじゃあ、これはね、設定を変えればいいんですね。はい、いいですか、ここですよここ。ここにね、設定がありますね。はい えっ、ー、と、ここで、今、私がね、日本語が一番上手ですから、日本語翻訳言語日本語になってますけど、例えば、英語圏の出身だというのであれば、イングリッシュを選択すればいいんですね。はい。そうするとどうなるかというと、英語翻訳が出てきますね。はい。で、これも同じですね。観光庁。ああ、難しい。観光。ああ、出てきた。庁。ああ、出てきた。ね、マウスオーバーで、え単語の意味が出てくるのは同じです。はい。 でえー、とこの設定のところを見ると、えーとねまあ、これ Ruby をどうやって表示させるか、ね、Ruby を表示させないってこともできるし、ローマ字で出すこともできるし、えー、あとはこれ語彙のハイライトですね、えーと。これはレベル別で設定できて、多分レベル1に設定すると、そのレベル1を超える単語がハイライトして出てくるということですね。例えば、これレベル1です。 けれどもこう、ねこれ、今これハイライトされてるのはこれですね、うんうん。こういうのがハイライトされてる。多分レベル、これを上げると、レベル7とかにしますと、あね、もうレベル7の人に と, とっては進出単語ないわけですから、何もハイライトされないといって、そういう機能もあります。ねはい、ただ、はいね、素晴らしいなと思うんですけれども、全部が全部ね、うまくいかないんですね。 まず、あの、字幕がない、あのー、ものはダメです。ねあ。できません。あと、例えば、こういうのをね。はい。はい、こういうのね。えっ、ー、と、まあ、字幕は、これね、YouTube ありますけども、オンにしてみましょうか。えー、うん。初めて飛行機の、 ビジネスクラスに乗らせてもらったという話なんですけどああ、大阪の番組でベトナムに行こう、ええで。ね、もう、あの、日本語のがもうめちゃくちゃになりますよね。はい。えー、だから、なんかちゃんとしたね、あなんかニュースとか、えっ、ー、と、ちゃんとナレーターが読んでるようなものじゃないとあ、あの、あんまり意味がないかな。字幕があっても意味がないと思う。これ本ほんとめちゃくちゃ日本語の。ベトナムの飛行機でビジネスください。前の方。ね。はい。えー ちょっとこれは意味がないかなと思います。ね。じゃあ、どういう時に意味があるかって言いますと、例えば、あの、皆さんもご存知だと思いますが、例えば N1 聞き取りとかって検索すると、ね、こういろいろ出てきますよね。はい。じゃあ、ちょっと聞いてみましょうか。余分なところはなくした方がいい。ね、こういう模擬試験とかありますよね。じゃあ、これオンにしてみましょうか。はい。ね、えー、日本語を。 オンにする。はじゃ、これもオンにする。じゃないかしら。そうですね。男の人はどの写真を使いますか。ね、これは問題なくね、多分できますね。例えば、こういう難しい目のことも。ま、で絵を描きましたこの絵は。 テーマである地球が絵の真ん中に位置 し, し、地球温暖化防止に取り組む環境保護団体が、海岸に色付きの砂で絵を描きました。この絵は、テーマである地球が絵の真ん中に位置し、子供がその背後に描かれ、地球と木を大。うん、まあ、完璧とは言わないですけれども。ます男の子と、 地球には立派な木がしっかり生えています。ま、あ割と使えるレベルで。海岸に描かれた絵はどれですか ?8 番。夫と妻が水族館で魚を見ながら話しています。そうですね。二人、ねえ、あの魚見て。なんだかあなたそっくり。目がキョロッとしていて、お腹がデーンとしてて。うん、割とね、あの、ちゃんと出るんじゃないでしょうか。ね。えー、ですから、 ね、まあある程度こう判断できるぐらいのレベルになれば、あ使えるのかなと思います。ね、ちょっと初級でゼロ初級とかだと、ちょっと厳しいかな。ね、もうその、それを、ね、翻訳をとか字幕とか信じちゃう、それしか手がかりがないぐらいなレベルだと、ちょっと難しいかなと思いますが、ね、えー、使えるのではないかなと思います。はい。あとね、あと有料バージョンにすると、 ね、あの、ここでね、えっ、ー、と、この設定のところで、私今有料バージョンお試しになってるんですけど、ここをちょいちょいちょいっとしますと、有料バージョンになりますので、で、有料、有料バージョンになると、これをね、あの、外に出したり、あの、それ、ピック、あの、なんですか、単語帳を作ったりね、そういうのができるようになるみたいです。はい。では、これで、えー、ね、この機能をね、説明終わります。はい、さよなら。